さあ始めましたフィギュア棚紹介早速いきましょうはいまず見てくださいはいライト買いましたというわけでまずこちらの棚に関しては反射鏡が付いているので後ろに監督とあと家の家具とかが見えていますがお気に召さらずにお願いします上の部分からいきましょうかでで5等分の花嫁の景品でもらったやつそしてルフィとえー、やばいなんだっけ土台もんじゃなくてなんだっけ護衛門じゃなくて忘れた POP のではここを開けていきたいと思いますはいまずはこちらヒロアカのねじれこの巣場のめぐみそしてレムのアート違うラムだラムのいやレ ム, レ, ブララム、えー、レムラムどちら？えっとレムラムラムラムのアートスケールフィギュア視線移動もちゃんとこちらを見てくれてます、えー、続きましてこちらワンピース美女シリーズ昔結構いっぱいあったんですけども結構断捨離しましたねというわけでこちらはハンコック いや全然名前覚えられない。えー、っと、やばい。<笑>えっと、やばい。全然出てこないと。やべえ、やべえな。えっと、ハンコック。あれハンコックハンコックたが。はい。というわけで、こちら、ビジョンシリーズになっております。続きまして、下の段。レム。レムの冬モコモコバージョン。そして、先ののどかですね。 推しキャラだぞ押しキャラだぞエメリアじゃなくて、エキドナエキドナですね。前いっぱいあったんですけども、大きいサイズのエキドナは多分これ一体かなはい、結構気に入っているエキドナです。では続きまして、下の段に行きたいと思います。はい、ホロライブ。えっ、ー、と、なんとかアクアっていう、これは気に入っているので、また持っております。そして、後ろ姿が映えます。ワンピースの、えー、ほんとやばいな。 ビビですはい後ろ姿で飾っております、えー、そしてアイドルマスターのキャラクターです名前も知りませんがこれはちょっと造形が素晴らしいので持っております続きましてもう一気に減らしましたキューポスケット前ですねこちら123段ですね9ポスケットずらっとあったんですけども今残ってる9ポスケットはこちらだけとなっております ホロライブのキャラクターととおっしししたどうし た, どうした、はい、失礼しました、えー、ホロラライブのキャラクターそしてこれはキューポスケートじゃないけどもサイズ感が近いレムそしてヒロアカのお茶子鬼滅の刃推しキャラのマコモカラーバンゲットしました遠くにこの棚唯一の男キャラクター炭治郎がおりますそして禰豆子忍さんそしてカナおで下の棚いきましょうこちらでございます はいレムそしてホロライブが真ん中に入りつつのラムでございます右と左は同じ作品ですが真ん中のキャラクターはホロライブと言って VTuber のキャラクターですがめちゃくちゃ似合ってるので真ん中に置いてますそして 結構最近買いましたカナオのフィギュアアーツゼロですねフィギュアアーツゼロという作品はこういうエフェクトパーツがすごいというわけで購入しましたちなみにこちら購入する予定はなかったのですがもう1個欲しいフィギュアがありましてそちらよりもじゃかったので買いましたがその後その商品がまた安くなって両方買ったというですね鬼滅の刃、ね、見た方はご存知かと思いますがここにちっちゃいネズコがいてネズコを切ろうとしているシーンの再現なので今後ネズコ買おうと思いますただ一体今元が6000円か8000円してやっと3000円に下がってきたんですけども もうちょっと安くなってから買おうと思います。そして最後の下の段ですね。はい。冬服仕様のレムでございます。そして、初音ミクの、いやもう全然言葉出ないですけど、やばいな。YouTube 撮ってないから全然言葉回しが全然出てくる。はい。続きまして、ちっちゃいヤマトでございます。これは結構最近買いました。そして、レムでございます。このバージョンのラムも欲しいなと思ってます。はい。では、1個目の棚が終了しました。はい。では、2個目の棚の上ですね。はい、こちら。 ワンピース組の小さいキャラクターたちをドカンと置いております本当はケース欲しいんですけども怖いけどまた見てみますか多分ホコリ溜まってると思うなどうですかホコリ溜まってますかはいできればここもフィギュアケースを置きたいなと思っておりますはいそしてライトですねあ、これねこのライトをね端っこに入れてるんでちょっとなんか普通に開かないんですよちょっとコツがいるんで よしお気に入りコーナーでございます。レムラムセットでございます。真ん中の2体は最近買いました。左右、奥の右、左はもうお気に入りフィギュアでございますね。はい。もう照明があるとめちゃくちゃ映えるんですよね。で、お気づきでしょうか。後ろに5等分の花嫁5人の子供、後ろ姿がおります。では次行きましょう。はい、そのまま行きまして。ネズコレム アートスケールフィギュアのエキドナエミリアのスケールフィギュア。めちゃくちゃクオリティが高いです。そしてワンピースのペローナ。はい。というわけでこんな感じでございます。で、続きまして、新人伝いに行きます。もう全部別作品ですね。こちらがフェイトのキャラクターですね。名前は知りませんが、めちゃくちゃ造形が気に入っているので、ずっと撮っておいております。そしてワンピース。 思い出せない。リペイントしたフィギュアを買ったやつなんですけども、これはもうね、すごいですね。この木は実は本物でございます。えーと、なんだっけうーんーと、作品名。やべえ、作品名すら覚え出せなさいと、どうしよう。まあ、とにかく、重書きがすごいキャラクターですね。ええー、と、顔にピン倒して。はい、こんなキャラクターですね。はい、というわけで、こんな感じでございます。では、次の段いきたいきたいと思いまーす。いや、口回らないんですけど。よし、あいたいたいたいたいた。でで えー、ワンピースの中に1体だけ違うレムがいますが紹介していきたいと思いますクオリティがめちゃくちゃ高いナミそしてえ名前が出てこないワンピースのキャラクターでございますそしてゾロのリペイントフィギュアかっこいいですねウルティでございますリペイントされてますミフォーク刀がここまで来ておりますすごいでかいですそして大のお気に入りロジャーのリペイント版でございますいやあしえますね いいですねはいというわけでこちらでございます結構お気に入りですこの白いやつねちょっと見栄えが悪いのでなんかいいのがあったら買いたいと思いますそして最後の下はいこちら、えー、ワンピースドラゴンボールがありますねはいブルーマーそしてランチかっこいいルフィまたまたルフィそしてこちらもルフィそしてサンジがいますえ実はもう一体ゾロがいたんですけども刀が折れたので売りました意外と売れるんですね はい。では、ラスト棚いきます。ラスト棚、こちらはちょっと趣向が違うフィギュアケースでございます。えー、これは普通に開きますね。ただ、気をつけないと物が落ちるので。はい。というわけで、ここはもうちょっと高額、超気に入りそうですね。というわけで、ヤマト来たー !2 万5 0円ぐらいする監督が所有していますフィギュアの中で一番高い、高額、おっと、どうしちゃ高額フィギュアとなっております。この台座見て。 はい、こんな感じでございますヤマトそしてえ最近ワンピース再開しましてですね白星出てきましたルフィのサイズ感見てもうめちゃくちゃサイズ感違うよねそしてエース間違いないからのレムラムセットですねこのペンギンのやつメルカリで購入しましたフィギュアで造形がすごい好きなので。 置いておりますというかもう場所がなくて置いてるんですけども超お気に入りゾーンとなります続きまして下行きますはい真ん中の段ですね、うん、こんな感じでございます、えー、まず奥には生徒のジャンヌダルクがいます旗がなびいているこのクオリティの高さでございます、えー、続きまして昨年違う2年前2年前1年前の誕生日に買ったイレナでございます これが2番目にに高いフィギュアですすねもうめちゃくちゃゃく気に入っておりますそしてはいこちらこれのカラー版持ってるんですけど今はこの白版を置いておりますタイプレイ版のフィギュアとなっておりますサイズもめちゃくちゃでかくてとてもお気に入りでございますこちらラムのスケールフィギュアそしてレムですねもうこれはねどこに置いてもめちゃくちゃ合います そして最後ですねはいこちらウマ娘コーナーでございます1234567891011ちなみにですねさらに今もう発売されておりまして多分今20体ぐらいいるのかなもうそろそろ限界来たんでちょっとこれ売ろうかなとちょっと考えているフィギュアでございますちょっと軽く紹介していきたいと思いますさて名前覚えているかなえーっとやべ最初からやばいなえ<笑>ええー、っと東海帝王 のブルボン分かんない里のダイヤモンドうん、えー、とサイレンススズカメジロマックイーンええー。やばいな記憶力やばいなええー。<笑>ブラックナントかってやつあーもうダメだやばいなやばい自分の記憶力やばいだちょっと こ, こ, これやばいなえー、ちょっと待って思い出すんだこんなに記憶力やば い, いや確かに最近「ウマ娘」見てないけどさあスペシャルウィーク<笑>ダメだ はいというわけで一通り終わったんですが上にですね箱が置いておりますこれはさっき売ったヤマトですねそしてこれがこれとこれが、えー、ここにいますで最近購入しましたものがこちらですね半額以下でアマゾンで売ってたのでこちらも購入しちゃいましたはいカナオフィギュア決定版ですねこちらはこの後開けて今後飾っていきたいなと思っております はい。というわけで、フィギュア紹介が終わりました。いや、ちょっと待って、久しぶりに撮影したからかもしれないけども、もう全然トークがね、あと記憶力やばいな。というわけで、しっかりと今後も YouTube 投稿やっていきたいと思います。おかげさまでですね、こういったフィギュア動画からチャンネル登録者が増えているような気がしておりますので、今後もですね、定期的にこのフィギュア紹介をさせていただき、うん、ラいブいあいあいあいあたいあいあいいあいあいあいあいあいいあいあいい